目指しております。7月より活動再開したまりにたまった熱い思いをこの場を借りて届けたいと思います。力いっぱい盛り上がっていきましょう。それではよろしくお願いいたします。 みなさんこんにちはこんにちは宇那市から三年ぶりにやってまいりましたガムシャラです、えー、コロナコロナでしみったれたこの世の中笑 い, したい笑い飛ばしたいと思いますみなさん元気を出して盛り上がってまいりましょう声出せねえなら元気出せ気合い一発生 ま, まれても生まれても それでも戦い続けるあなたに全身全霊エールを送る 空虫構えそーりゃ「男ならの巨柄の咲の体どんどん乗り出せなの」上「上でやされ となりまみれた泥は山となる」「かすれた声は風となり」「にじんだ汗は夢となる」ガ「ガ きめ「カ、yes, ムシャラ」yes,「カムシャラ」yes,「背中で見せろや」<笑>ド<性>「どこんじょう」「カムシャラ」「カムシャラ」<笑> 都抓 お片付け